演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらおにぎりこの3分の1日分の野菜が取れるサラダを食べたいと思いますうん本当にそんなに取れるのかな前にもこんなふに出てきた気がするけどでもお肉とか卵もあって食べ応えはありそうですねこれは気になりますねそれではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします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 分の1日分というだけあって結構野菜の量はありましたね本当に入ってなかった思ったんですけど入ってましたキャベツはシャキシャキしていますし卵や鶏肉の食べ応えがあって美味しかったですコーンの甘さも良かったですね